え電車バスでした踊どり歌い1曲目、えーえー、初のオリジナル曲アンジェラチ1メナの方披露、えー、させていただきました、えー、2曲目なんですが先ほどと同じ、えー、予測を夢祭りで、えー、名古屋のですね予測は夢祭りの方のソード曲になります八金というあの講師のソ、あのードイ曲になります、えー、こちらの方なんですがあのー、私の方はですね、えー、のーチあの講師あのこちらの 夢祭りの方に行きまして、その時にちょっと相当いいことのをお気に入りまして、こちらの方ちょっと練習させていただいたような形になります。で、ちなみに八チっていうのは、えー、あれですね、え, ーとーえあのー、っと、えあのこお子どもまさに、えー、そうやっていい意味でございます。よろしくお願いします。ちょっと私の方もですね、ちょっとあの、まさか、その格好で、ちょっと MC だとは思いませんでしたので、ちょっとあのー、大変お見苦しいかもしれませんが、よろしくお願いします。じゃあ、それではご一ー 五万 Thank you. 会場の皆様にありがとうございました。ありがとうございました。